今日は皆様も気になっていらっしゃったかと思うんですけれども、こちらの EVTV、エアーの走り、ガソリン車との違いについて、それからもう一つは、エアーとスパーダでの走りの違いがあるのかどうかということについてをご紹介していきたいと思います。今今高速道道路入りましたた下もももずっっと走ってきたっていうのもあるんですけれども まず、ガソリン車と全く異なります。で、乗り心地はもう完全にスパーだと同じです。で、なんでそんなことが言えるのかっていうことなんですけれども、事前にちゃんとサスペンションも形式を確認しています。で、ガソリンのサスペンションは 3T0 という形式だったんですけれど、この ehv に関しては 3t2 になってました、やはり。なので、プレミアムラインとスパーだと同じサスペンションになっていると、まあ、いうことになりますんで、基本的に走りという意味においては、エアーのあ、今までのスパーだとプレミアムラインの ehv と同じです、ほぼほぼ。やっぱり、アコードのような アコードでではないですアコードのオーナーさんにはすごくああの失礼な発言だったのかもしれないんですけれども、まあ、もちろんアコード、ね、もうちょっとこうスポーティーで力強い走りで、かつ車重も違いますので、まあ、スポーツモードもついてたりとか、あとは電子制御のアダプティブダンパーがついていたりとかもするので、さらに上級な走り味になってるんですけれど、まあ、それに似たようなスポーツサルーン、ホンダのスポーツサルーン、シビック。 に似たような、そういった走りをしてくれるっていうのは、うん、やっぱりこのエアであっても、やはりその辺はしっかりと持たせているなっていうことを、すごく僕の中でも感じるところになりますんで、まあ、足回り16インチは、まあ、僕、個人的な、まあ、人それぞれ、少し見解が違うところもあったりするとは思うんですけれども、まあ、16インチって、 まあ、扁平で言ったらまあ60なのでねあまりこうスポーツ性にこう適さないようなどちらかというと乗り心地重視ということになってくるわけなんですけれどもまあそういった意味でまあ乗り心地はすごくいいんですけど走安性という意味においてはやっぱり少しタイヤのねバタつきというのも高速領域においてくるとまあ出てきてしまうのでやっぱり55の方がよりダイレクトなされでなおかつ高速道路に関しても 低扁平な方が当然車の走りという意味では安定するんですけれど、まあ、そういった意味ではちょっと違うんじゃないのっていう、ね、ところもあったりしますだから60 16イの6マルにすることによって乗り心地は大幅に改善されるというところは、まあ、常識的な話一般的な話においてももちろんあ る, あるんですけど、まあ、そこは当然高速道路こうやって今乗せていただいてますけれども全然 うん、バタつき感というのもないですし、やっぱりしっとりしてるで、ある程度車速が伸びている領域においてもやっぱり、ね、しっとりしてます、まあ、それは、まあ、スパーダは私、自分の本命の車でっていう、まあ、こともあって、ちょっと過剰評価しすぎてるところも。 まあ、見受けられたところもあったとい う, ふうに思われている方もいらっしゃるとは思うんですけれど、このエアに関してもやっぱりスパーだと同じです、まあ、当たり前なんですけど、キャラが違うとか、ついている装備が違ったりとか、まあ、するぐらいなので、基本的な乗り味というのは変わらないかなとは思うんですけど、やっぱり乗ってみても、そこの基本的な乗り味というのは特には変わらない、スパーだと同じような好印象な。 特にババタバタして、ね、こういうレーンチェンジのところなんかでもそうなんですけど、まあ、路面の、えー、アンジュレーション、まあ、こ う, やってうねりとか、こういった、えー、少しこうこうの車線のところが盛り上がったりする、でそういったところを盛り上げたときに、ステアニングが少し取られるような感じがあったり、ワンダリング現象があったりっていう話をしたんですけど、それはねないです、やっぱあんまりない。うん、今日、まあ、路路面面によって全ててが同じじ形状してるわけじゃないので まあ、路面によってはやっぱりこうアンジュレーションが起きやすいところっていうのもまあもちろんあったりっていうのはあるわけなんですが、でもかなり高次元で抑えられているで、あとね、空気圧の影響っていうのもやっぱあったりします、当然まあそこも結構シビアにはなってくると思うのでまあコンマ1、コンマ2ぐらいじゃ変わらない、こういった一般道では変わらないですけどでもやっぱりコンマ5ぐらい変わってきてしまうと結構な違いが出てきてしまうんで、ハンドリングで。 でここうういったところもそうなんですけどガソリンはね今一つ、ここは軽い動きというかあの自分の運転が楽しくなったかのようなあの爽快な走りをしてくれるっていうイメージがなくてアジャイルハンドリングアシストついてないんじゃないのっていうお話をねさせていただいたんですけどあでも、やっぱりこっちのエアに関しては全然いいです、やっぱ旋回性もすごくいいしこの頭の入りもすごくいいし。 走りとしてはすごく軽快だしこれはねすごくいいですで今ちょうど加速エンジンの遮音性能に関してももうスパーだとプレミアムラインともう同じです全然音が静かクリアーだしでこうやって巡行してる時っていうのは特にエンジンを稼働してる音も全く 聞こえてこないでエンジン自体 の, この出力の伸びっていうのもやっぱりこっちの EHEV はスムーズですで以前のスパーダ RP5、まあ、私今乗ってる車なんですけどあの車もすごく出力としては変わらないんですけどちょっとね特性が違うかった。 ピッックアップががねいいいままち悪かったったたていうのがありましたこれはノアボクシーの第5世代の THS2 との比較でっていう話もさせていただいたんですけど、あの加速するときはいいんですけど、こう中間加速、こうパッと踏んだときに、ちょっと、ね、ワンテンポ遅れるっていうのがあるんですよ。今これちょうどメーター、今チャージですね。でここからパッと踏んだときにここ、ここの立ち上がり出力が 今一つワンテンポ遅れる感じ、レスポンスがいまいちこう悪いっていうのがあるんですよ。うん。そこが、先代の RP5 って、ちょっとやっぱりあったんです、その辺が。ちょっとこう、いま一つピックアップが悪いよねっていうところっていうのがあったんですけど、その辺はなんか程よく、で、今 E コン入れてる状態なんで、じゃあ E コン今度切って走ってみようと思うんですけど、うん。まあこの辺のね、ピックアップ。 まあ、ただそうですねパッと飛んだときに、うんあ、でもなんかこう、エンジン直結、うん、だいぶスムーズにはなりました、やっぱり、うん、結構、すごくピックアップが良くなったよねっていう感じではないんですけど、中間加速っていう意味では、でもかなりスムーズになったような気がします、どちらかというと。うんまあ、その辺は ちゃんと進化している部分っていうのもあるとは思うし、まあ、こういったもう巡航しているところなんかですと、もう十分、こういったアクセル回路、ちょっとこう開けたところですぐにこう落としてくれるというのは、やっぱりこの E コン、オンオフにした時のやっぱこの違いというのがあります、やっぱりエンジンの二面性というのがやっぱりこのあるようになっています。 スポーツドライブしたときはイ、e、コンオフみたいな感じでスポーツドライブスポーツモードっていうのはないんだけどもこのイ、e、コンでその辺を EHEV に関してはカバーしてくれるっていうところがありますんでまあここでオフにするとまあスポーツドライブみたいな、まあ、そういった感じになるかなと思いますただ一つスパーだと違うところは何かって言いますとこの B モードにしたときにこの減速セレクターがないんです だから B モードしか、ね、使えないということです、ここが結構違うところです、うん、これはエアー と, やっぱりちょっと差別化が図られている、EHEV であっても乗り味は差別化というのは全然ないんです、走りも差別化というのはないけれども、少しこう細かな装備のところでこの B モードで減速セレクターというのがない、ここのところにこのボタン式のセレクターになっているので、ここで減速モード、減速セレクターというのがつけれないというのがあるので。 押すだけになっちゃう、まあ、その辺がちょっとあったりするんで高速道路を走る時のスピード調整という意味においてはちょっとこうやりにくさっていうのがあるかもしれないですしそこはやっぱり ス, ピスピード調整したいっていう方にとってはやっぱりスパーダの方が僕はいいかなって思ったりするし気持ちよく走れるんじゃないかなと思います、うんまあ、いずれにしましても車のこの素性そのものに関してはエアであっても そのものもはガソリンとまず EHEV というのは全く違うものになっているということです、もう完全にホンダはもう EHEV を進める方向で今回、車を作ったということもすごく垣いまみれるところですしで、スパーだとエアーとの違いは何かというと、走りの違いというのはないです、特にただ、こういう細かな装備、走りの装備という意味でもそうなんですけど、細かな装備というところでスパーだとエアーとで少しこう違いがあるというくらいなんですけれども。 でももうそこは好みで選べばいいレベルなのかなっていう感じなので特に優劣っていうものはないのかなということを、まあ、今回こちらの車を乗せていただいて、まあ、すごく感じたところになります、はい、今日は ETC ゲート ETC が使えるようになりましたので、まあ、ETC を通過していきたいと思います てことで今日はこちらの新型ステッパーゴンのエアーの EHEV こちらの方の高速のインプレッションということでガソリン車との走りの違いまたスパーダとエアーとの走りの違いがあるのかということで今日は走りのインプレッションをさせていただきました当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております また最近では車のガジェット系のレビュー等も行っておりますので、ぜひそちらの方も興味がありましたらよろしくお願いをいたします。